いいはい、いで行っていでっ行かれる<笑> か お, かおちゃん、フリータイムしてみました。餌は。戸惑っております。餌<笑>が終わってしまったんですけど。餌ってもらえないんですか。<笑>あの、まだ全部食べてないめ。めっちゃ困った顔してる。<笑>あと半分ぐらい餌があるはずなんですけど。<笑>家に帰ったほうがいいですか、ね。見て、このあ の, の、コマルとルンタのずっしり構えた感とさ。かおちゃんの不安な感じ。家と餌、家と餌ってな 帰, 帰ったほうがいいんですかで餌をもらったほうがいいですか<笑>帰ってもいいんです か, かでもいつもプールに帰ると怒られるんですけど向こうにいるときは<笑>これはいいんですかでってもでもなんか2人いるしなここに2人しかもちょっと揉めてる<笑>しかも揉めながら近づいてきてる母ちゃんあら母ちゃん餌をもらいたいんですけどちょっとどこにバケツがあるんですかね<笑>餌はどこに行っちゃったかわかんな どうしたらいいいゴゴロゴロチーム向いてるちっとん いとるるおばちちいいちゃんお母ちゃんんするん遊で<笑>たたたのがりなこれ当前や、まそっ<笑>お母ちゃん私今年からゴロゴロチームでお願いします。 行きますいや止まやったよエサまだしなでもとりあえず帰帰ろうかな用意一緒帰るよったらちゃんみたいっっ帰けどちょとんみになってるる<笑>入 る, 入る ルるる、えー、ちゃんがて、うん、<笑>いなそう、はい、はい、はい、はいっっななわ怖ははい、戻りましょうか お、はいで母ちゃん、まちあそっち行ったら戻れへん母ちゃ ん, ち, ゃんちょっと避けてあげてくださいね母ちゃんそっち行ったらさあっ違う違うこっちにってるこっち戻ってきちゃった母 ち, ちゃん母ちゃんちいるパっちこっち母ちゃん U、ま、ターンしたらこっちに入っちゃった<笑>ちょっと避けてあげてください母 ち,、ま、ちゃん っっっちちちそそそそうそうそうそ う, そうこっち入のこっち入のっちっちこのパ<笑>パニックパニッックク<笑>大丈夫間違えたな道なびっくりしたね。 んでいいいてててますここどうぞ誰がついてきるの関係なおす ご, いすごい あおちゃんの岩はブラックホールだねうっきーちゃんせっかく来たらあれだれや な, んなここはかか、ね、あんまあ、はかったん か, か, かまたすごい な, な自分で帰れるんちゃう帰り帰れるなこれ多分余裕やな 場所はもうどうでもいいだろうな。 めっちゃいいーー落ちいてこうへんかなっ 終わったよ。はい、終わり。はい、ありがとう。ちゃんとご飯はもらってます。<笑>はい。<笑>